ールームネーム、埼玉は田舎でしょさんからいただきました。らら怒るっももいでですよね田舎住むところだよ<笑>でもなんかで住 じゃいいか、読んでいいか、よ、<笑>読んでいいよ<笑>読んでいいや、やろう。そうでしょう、解<笑>散 し, <笑>しましょう。も、ま、も、あ、さん、高橋さんは、花森さんへ。